ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます本日の動画はですね久々にラーメンの並盛りをねいろんな種類食べてみたということで本日訪れたお店はもうね関東で味噌といえばっていうぐらい超有名店でございます大島さんに行ってまいりました だいぶね、お店さんの方も長いので、ご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕がね、動画の活動をする前に一回ね、行ったことがもちろんあるんですが、めちゃめちゃうまくて、感動をね、したの今でも覚えております。で、これね、正直オープニングはもう事後というか、撮影をした後に撮ってるんですけれども、今回ね、もちろん行っても、 やっぱりあの感動は変わらず、この味噌うまいなーっていうのはもちろんなんですけれども、それ以外にもいただいたね、醤油とか塩ラーメンなんかもめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひね、皆様にもこちらの動画を見てもらって、味噌以外のラーメンの美味しさもね、伝わればいいなと思います。それではオープニングはこの辺りで、早速本編の方へどうぞ。 ということで、ただいまね、大島さんの店内に入っておりまして、もうね、すでに注文はしております。でね、お店さんのご好意でですね、今日は閉店後に撮影をさせていただいておりますので、まあ、ちょっとね、喋りながら撮影を進めていきたいと思います。というかね、今ね、待ってるんですけど、作っていただいてる最中の匂いがね、半端じゃなくいい。<笑>めちゃめちゃうまそう<笑>。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 ということで一杯目はね塩チャーシュー麺の大盛りをだきました見た目はこんな感じでございますうわもうね匂いからめちゃめちゃいい早速ねいただきますひとまずこれスープからいただきますあうまいうまい<笑>これちょっと衝撃的っすよこれ何の香りだ うん、なんだろうなんかちょろっとスープの話を聞いても大丈夫ですかこれなんか塩は塩の返しとかはなんか貝類とかは入ってる感じ一切すごいす、ね、ですねこれ厚みがとんでもないです ね, <笑><笑>んでですね<笑>ニンニク結構当店に使っていますけども、はい、これニンニクの香りちょっと香ばしいそうですね、はい、すごく炒め野菜の香ばしい香りと、はい、ラードの香りと 塩にはちょっっとこだわってります、ね、ああいやーかスープだけでどんどん飲んじゃいますね<笑>ちょっと1杯目からものすごく衝撃的です<笑>すごいよもう風味がねすごい言い表せないこの風味のさ塩のね厚みもすごいしやっぱりねこの炒め野菜とラードのね厚みもうねこれが段違いですねちょっとこれ麺だね麺いやこの麺ですようわうまそう ちょっとこの麺たまんないですねいただきますうまい一口目食べたときにこの下に残る感じっていうのかなうまみの感じ方っていうのが塩では味わったことないですねうまい なんか本当にいいろお伝えしたいんですよお伝えしたいんだけどそんな時間がねもったいないぐらいうますぎるで今回はね注文させていただいたのがチャーシュー麺なのでこちらが大島さんのチャーシューでございますねあ全部うまいな これちょっと本当に今日はあの僕もねもちろんこの撮影以外にも昔はねちょっと来たことあったんですけどやっぱり大島さんといえば味噌なイメージでしたがこの、ね、北海道系のラーメンを作ってる店員さんはもうね塩も醤油もね絶対にうまいってことが今日改めてね確信できました。 やられましたね正直あの今まで食べた塩のね好みランキングひっくり返されたかもしれないしたら1杯目の塩ですねごちそうさまでしたということでただいまね2杯目でございます2杯目にはね大島さんといえばの味噌ラーメンでございます今回注文させていただいたのはこちら味噌チャーシュー麺の大盛りでございますねで味噌といえばということでこちらねライスも大でいただいております こちらもね出来たてでいただきますスープが濃厚うわーあーうま い, うまいこれたまんないななんだろうこのコクんて伝えればいいんだろうなもうねこのうまみの深さとかこ、ね、ラードのコクとかもそうなんだけど これ、いわゆるね、この北海道系の味噌ラーメンとはね、一線をね、超えてるというか、別物ですね。うわ、これ、ダメだ。あの、なんて表現したらいいのかわからない。で、ごめん、ちょっとさっきの訂正なんだけど、僕ね、さっき塩も醤油もチャーシュー麺を押したつもりだったんだけど、普通の頼んでましたわ。チャーシュー麺になると、これね、チャーシューが、これ3枚入っております。そしたら、これ麺いかないとダメでしょう。これ、ちょっと、<笑> やばいでしょこのね蜜に染まった麺食べる前にこれご飯セットしないとダメだねちょっといただきますうんうまいちょっと止まんないわレビューする前にもう一口食べさせて。 ちょっとスープをすすった時の 1.5 倍ぐらいにんにくのねいい香りがするんですけど小麦のいい感じの甘みが乗っかってきてそのね強くなったにんにくの風味もさらに丸くなるというかまろやかになるというかバランス感すごいわうんうあ。ちょっとこれ豪華にチャーシューをね2枚 これバウンドさせていただきますもう食欲が待ちすぎて勝ちすぎてしゃべってる日もないわおろし生姜も一緒にねこれを溶かさせていただきましてうわ ここにうまいです。 今日はね、一応4杯注文させていただいてるんですけど1杯ごとの満足感が高すぎるでもね結構ねノックアウト寸前ですん<笑><笑>うん、うん で、このね、大島さんの味噌ラーメン、ご飯にもね、合うようなタイプの味噌ラーメンなので、お客様によってはね、ちょっと濃いなって感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、サービスでね、この薄めるような割りスープみたいなのも大島さんご用意してありまして、スタッフさんにお声がけすればすぐいただけるので、好みに寄らせていただけるっていうのも嬉しいサービスですよね。ちょっとこれ具材ラストのね、味玉ですね。 基本的にはね撮影中でも禁止してるんですけど行っちゃっていいですかね<笑>うんうまいちょっとね我慢できなくて開演してしまいましたごちそうさまですまだねちょっと撮影の途中段階ですけど絶対に食べに来てほしいうますぎる う, うわ そしたらですね、ただいま3杯目到着いたしました。えー、3杯目がですね、醤油の大盛りでございます。見た目はね、こんな感じでございます。これもね、もう絶対美味しいと確信しております。で、ちょっとね、今到着いたしました。ご飯物として追加でミニカレーも注文させていただきました。じゃあ3杯目ね、いただきます。このスープまたいい色ですね。 うまいえ、ちょっとねこれまた味わったことない醤油だこれねちょっとねラードの甘みとかもあるしでこれ返しも苦めにも似たようなキリッとした醤油感これがねものすごいバランスちょっとこれ皆さん見えますこのね醤油に染まった麺ですよまたねこの色味がうまそうすぎる うまいちょっとこの勢いでカレーもいただいちゃいましょうカレーはねこれこんな感じですねもう全員が大好きな見た目だよねこれね結構ねスパイスは添える程度というかそれよりもむしろね出汁が効いててお蕎麦屋さんのカレーに近いようなコクがあって濃いめなんだけど後味あっさりって感じのタイプのカレーですね うまちょっとねこれは卓上にこしありますんでこれかけさせていただきますうもう絶対うまい香りしてるわ<笑>もう今日レビューいいですか<笑>食レポいいですかやばいうますぎる<笑>うーん 画面越しでこの言葉でしかね皆さんに美味しさを伝えられないのが悔しいぐらい本当に美味しいちょっとねこの動画を見た皆さんには絶対食べに来てほしいぐらい美味い いいただくのがこちらでございます味噌混ぜというメニューでして今日の撮影から約1ヶ月ぐらい前に限定で販売されてた商品らしいんですけれども今回はねちょっと特別にお作りいただきましたで、ね、それでは早速いただきます混ぜのメニューなんですけど結構ね汁気も多いのでスープ的な部分から先にいただきますおーすっげー 基本ベースはね、本当に味噌のラーメンに似た感じなんですけど、僕では分かりかねるんだけど、口当たりというか、味の当たり方がちょっと違うんだよな。またすげえガツンとしてる。で、これ、よいしょ。トッピングがネギに、これベビースターですね。と、生姜、ひき肉と、ピリ辛風に仕上げた麺なのかな。で、もちろんね、ナルトも乗っかっておりまして。またこの混ぜはね、これ、縮れ麺ですね。ちょっと、太縮れって感じです。 もう俺食べなくても分かるぐらい絶対うまいやつですうま<笑>いや今まで食べたメニューどれもそうなんですけど基本ベースはね味付けは濃いめなんですよなんだけど厚みのあるうまみとか油感とかもう全体的なうまみのバランスが整っててそれをねしょっぱいと思わせないんですよなんかねどんどん食べ進められる 喋るの忘れてた<笑><笑>うんうん<笑>そしたら最後にねこのメニューには追い飯がついてますんでこれをんどぼっとでこれね最後にわざとちょっと味玉取っといたんでこれもね贅沢に混ぜていきましょうこの締めの見た目 半ですねよいっいきますうん、まっ、うん、やられたなもうたまんなすぎるうん ということで、ただいまね、えー、大島さんの方で4杯ラーメンをいただいてきましたが、うますぎた。動画を始める前だから5年ぐらいかな、えー、前になるかと思うんですけれども、普通にね、一回この大島さんの味噌食べたことはもちろんありまして、その時もね、その自分の中での味噌の好みのランキングってのも1位だったんですけど、今日ね、 改めて食べても、もうね、不動でございます。もう、うますぎる。で、味噌がね、うまいのはもちろんなんですけれども、その他にも、醤油も塩も、味噌を混ぜという、この限定メニューもね、どれも絶品でございました。いや、まぁこんなことを言うとね、皆さんもこの動画を見て、来るときにね、メニュー悩んじゃうと思うんで、それはね、ちょっと申し訳ないんですけれども、本当にね、全品おすすめしたいメニューでございましたので、ぜひね、この動画を見てくださってる皆様は、この大島さんで、